はい、これで反日カード1個終わり。どうも、政治いろいろの学部です。東日本大震災という未曾有の大災害から必死に立ち直ろうとしている隣国を放射能汚染と不当に貶める反日カードを振りかざしてきた韓国ですが、ようやく客観的な場で言いがかり 反日外交ががバレる時が来ました中央日報が IAEA= 国際原子力機関による福島第一原発への調査に韓国と中国からも専門家が参加すると報じています。中央日報の記事を引用します。福島第一原発の放射能汚染水、日本では処理水放出計画を点検するために初めて放日した 国際原子力機関 iaea のリリーエブラル事務次長が9日放出過程の安全性評価に韓国や中国など近隣国も参加すると述べたこの日までの3日間の訪日日程で福島第一原発を視察し日本政府と東京電力の関係者にあったエブラル事務次長は東京の法輪プレスセンターでオンライン記者会見を行う エブラル事務次長は、汚染水放出の安全性評価過程で、韓国と中国の専門家の支援を受ける考えがあるのかという質問に対し、世界最高の知識を動員し、経験がある多様な背景を持つ人たちの協力を受けなければいけない、と述べ、11カ国で構成される専門家グループに、韓国など近隣国の出身者も含まれると明らかにした。 日本経済産業省はこの日、放出の安全性を評価する IAEA 調査団を今年12月に福島第一原発に派遣することで IAEA 側と合意したと伝えた。とのことです。まずこの記事の冒頭から半日フルスロットル全開です。放射能汚染水の放出計画とは何のことでしょうか。日本が海に放出しようとしているのは 汚染水ではなく処理水です。溝汚染の災害に遭い、復興へ歩んでいる隣国へ、どうしてこうも不当な風評被害を招くようなミスリードを行えるのでしょうか。汚染水とは高濃度の放射性物質を含んだ水のことです。原発事故により、溶けて固まった燃料デブリに触れた冷却水や、そこに流れ込んだ地下水や雨水が汚染水です。その汚染水を、 複数の設備で浄化処理を行い放射性物質の濃度を低減したものが処理水です処理水ではトリチウム以外の放射性物質が取り除かれていますトリチウムだけは現在の浄化技術では取り除けないのですがそれは世界各地の原子力施設でも同様に十分に希釈した上で海洋放出あるいは水蒸気放出されています今回の福島でも 国際的な基準のもとに安全なレベルに浄化し、希釈した処理水を放出し、しっかりとモニタリングする計画を IAEA に提出し、12月に評価を受けることになっています。IAEA の調査に協力するのはもちろん、近隣国である中国や韓国の専門家に見てもらっても、日本としては何もやましいことはありません。むしろこれを機に、 IAEA という国際機関からお墨付きをもらうことで困った隣国、韓国からの風評被害を避けることができます。日本としては国際的な基準に照らして安全な方法で福島第一原発の廃炉、そして復興へ着実に歩みを進めています。処理水を汚染水と呼び、福島を含めた8県からの食品の輸入禁止措置を取り、 いつものでっち上げで、不当に日本の国際的なイメージを引きずり落とそうとしている韓国ですが、毎回切ってくる反日カードの爪が甘く、韓国のウォルソン原発から垂れ流されているトリチウムの量は年間140兆ベクレルであり、福島での海洋放出計画は年間22兆ベクレル以下なので、福島の6倍のトリチウムを韓国ウォルソン原発では放出していることになります。 また、在韓日本大使館が毎日ホームページで発表している通り、ソウルの放射線量は福島市と同等レベル、東京の3倍に及びます。日本での五輪開催を妬み、自国の放射線量はそっちのけで、日本は放射の汚染されているとデタラメなネガティブキャンペーンを張った韓国。福島産の食材を食べるなとわざわざ給食センターを設置し、韓国選手団に 放射能フリー弁当なるものを支給したり、メダリストに渡されるブーケに福島産の花が使われていると知るや、放射線への懸念ありとイチャモンをつけてきました。慰安婦や徴用工問題でもそうですが、毎度嘘で塗り固め、ないことをあるとでっち上げ、被害者のふりをして国際社会で告げ口をして回り、日本の足を引っ張り、冤罪に陥れるのが韓国の国技です。 毎回、お隣さんの振る舞いにはうんざりしてしまうのですが、今回の IAEA の調査には、韓国人も同席し、国際的な基準で晴れて福島の無率は証明されます。処理水を汚染水とイチャモンをつけ、国際海洋法裁判所へ提訴する構えを見せている韓国政府ですが、一方で、ムンジェイン政権になってから、海洋汚染の研究調査予算を大幅に削減していたことが分かっています。 文在寅政権時に海洋汚染調査のために確保した予算はわずか3600万円ほどと、パククネ政権時代のわずか5分の1です。表向きには日本が放射能汚染されている。自分たちの海が汚されていると喧伝していますが、科学的には調査の価値なしとすでに決着がついているようです。ことあるごとに日本の足を引っ張り、侮辱し、国際海洋法裁判所へ 提訴すると言っていながら調査費用はケチるこんなせこいことが倫理的にまかり通るのが韓国という国です日本には何をしても構わないきっと最後は妥協してくれる謎の幻想を持つ浅はかな国です今回国際機関の監視のもと韓国人立ち会いでの調査で科学的に白黒はっきりしてしまい韓国としては反日カードを失うことになります それでも都合が悪くなると嘘をついて話を逸らす、問題をすり替える、声を荒げてなぜか被害しゃぶる。ここまでセットでこれが日常です。今回も客観的で科学的な結論に対してどんな一人相撲を取ってくるのか、往生ギアの悪さがある意味で見物です。今回の処理水の放出の件は IAEA という国際機関のもと、 科学的に解決となりそうですが、あの国の人には、日韓併合時にインフラが整備されたこと、教育制度が整備されたこと、近代的な工業が導入されたこと、また戦後は日本からの支援で経済発展を遂げたこと、こうした客観的な史実、事実を感情ではなく科学的に捉えてほしいものです。ということで、今回の動画は以上になります。